注目を浴びた中学3年生のドルーリー。29日に地元で、晴れの国岡山駅伝に参加し、津山市の3区を任されました。ドルーリーは5位でたすきを受けると、ぐんぐんと加速。美しいフォームと大きなストライドで前の選手を追いかけます。3人を抜き、従来の記録を10秒更新する区間新記録をマークしました。 ドルーリー・シュエーリー、旧どんな思いで走ったか津山市の人たちもたくさん応援してくれている大会なので応援してくれる人たちに貢献できるような走りができたらなと。今後の目標はインターハイに出場してしっかり活躍することです。テレビ朝日、まだ走る身体が出来上がってない中学生の成長期にあまり走りすぎると故障が心配になります。 将来、日本女子長距離界を牽引できる逸材だと思うがゆえに、高校大学と無敵だった不破さんですら股関節を痛めて休養を余儀なくされました。彼女をマスコミ及びオーバーワークから守ってあげられる良き指導者がそばにいることを祈ります。走りもすごいけど、メディアってもっぱら容姿でチヤホヤするので、本人の邪魔にならないよう配慮してほしい。 アイドル的に祭り上げるとストーカーのような人も出てきそう。それと、他の選手もちゃんとニュースで取り上げて、他の競技でもよくある、人気選手は悪い成績でも報じられるのに優勝者の名前が報道されないなんてことはやめてほしい。注目されすぎるのは好きではない15歳のドルーリー主演者と報道のプレッシャーに苦悩を、とろ。岡山陸今日は大事に育てたい。 という記事もすでに出ていますし、何しろまだ15歳の子供です。遠巻きにそっと見守る程度が適切だと思いますよ。子供のプライバシーをいかに守るか、すぐに群がって林立てるマスコミは真面目に考えるべきだと結構本気で思いますけど、あくまで試験ですが、ドルーリーさんの進学する高校は多分駅伝の強豪校ではないような気がします。 なぜならインターハイで活躍することは従来から言っているんですが、駅伝で活躍するということは一言も言ってないので、個人的にそんな気がします。素人の勝手な意見です。めったにテレビを見ないけどたまたま NHK をつけてみたら中学陸上がやっていて1500メートルでトップを取っていた。4分ちょっとだったかな。すごい。やっぱり話題になるんだな。 にしてもこの話題性、最近じゃルックスのことを言うとダメな風潮があるけどやっぱりルックスも影響があるだろう。